寒いはい皆さんこんにちは、えー、年が明けまして、えー、2023年今年初のツーリングで撮影しております、えー、もう今ね1月後半ということで、えー、ちょっと出遅れたんですが、えー、初詣に行ってきます今今日前を走ってるののがアニーです、えー、今回アニーの方にも、えー GoPro をねつけてもらって、今これマイク繋いでね、なんか多分喋ってると思うんですけど、もう一人で何喋ないんだっていうことですよね。いい天気ですねとか言えばいいよっていうことだったんですけどね。出発した時きすげい天気悪かったんで、天気の話題はあんまり。 売 れ, られないかなとは思ってたんですけど、ここへ来て、もう日差しがね、出てきたんで、えーま、さにここね、いい天気ですねーとさっきまで曇ってたんだけどね、ようやくちょっと太陽が出てきて、すごいもう、お日様のありがたみを感じるわ。 10年に一度の大寒波がやってくるとか言ってるんですけどこっちの方は今日はギリギリ気温も2桁まで上がって、えー、とりあえず普通に走れそうなんで、えー、この隙に行っちゃおうということでバイク神社に向かってます。 の安住神社っていうところなんですけど全国のバイク神社の中でも第1号らしいんですよねなんかね年々バイク神社っていうのは増えてるみたいですよ安住神社っていうとヘルメットかぶったてるてる坊主のねお守りが有名ですけどあの大体に兄が家族全員分買ってくれるんですけどそれぞれうちは家族全員つけてます毎年 マジちょっと先導してくれると超楽だわ久しぶりに R1 乗ったんですけどいいですね、やっぱりたまに乗るとね普段オフロードばっかりなんで一ン道を走るのは久々という感じですねノンゴーバイパスナビだと案内するんですけどあえてナビなしで今、県道みたいなのも行ってるんですけど 明確な目的がない、ただ走ってるときに喋るっていうのは、ね、非常に、えー、難儀ですねお、川ですね、川が何川だかちょっとわかんないんですけどえー、っと、もう落ちたら寒そうですよ今日はね、完全防備で来ましたよもうね、上なんてヒートテック2枚来ちゃってるからね えー、あとね、ヒーテックの電熱ジャケット、これ最強ね、太一の冬用ジャケット、めっちゃあったかい、下も、えー、ヒートテックの薄手のタイツに、太、え、一、ー、の防風パンツ、からの電熱グローブ、ちょっとね、今ね、まだ電熱オンにはしてないんだけど、そもそもが分厚いからね、あの結構あったかいですね。 高, 嶺はキロ高嶺合っってるっぽいなしかし、バイクが一台もいませんね。 まあ、こんだけ走りゃ1台ぐらいすれ違ってもいいんですけどね、まあ、寒いから乗らないんですかね、みんな。しかし、ちょっと冬のツーリングはさ、本当寒いからさ、なんかあったかい時期ほど、モトプログでもペラペラ喋れなくなっちゃうよね<笑>それにしても喋ることがね、どうしよう、本当に。妹よ シールド一枚隔てて今ヤマハのバイクに乗ってる妹よお前は夜が夜が明けると鈴木の スーストでツーリングに行くのかとくらんもう歌でも歌うしかどうせあいつも歌歌ってんだろうからなあさあ眠りなさい 「疲れ切った体を」 今日は、ね、平日なんだけどどれくらいバイクがいるかなさあ1年ぶりにやってきましたただいまのお時刻12時48分あでも。 少ないんじゃないかなこっちに止められるねさすがに寒酸としてますねこれえ、一台もいないマイク一台もいないよ珍しくない こんな空いてるとき来たの初めてかも私去年赤だったんだよね黒にしてみようかな ファンスポットへ向かいますうわ腹が減って死にそうだねこの高根沢っていうところは、本当にバイク神社ぐらいしか知らなくて、何か食べ物、名物あるのかなって、Google で調べたら、高根沢ちゃんぽんって言って、ちゃんぽんがヒットしたんですよね。 その中でもかなり評判のいい定食屋さん、ちゃんぽん以外にもいろいろあるらしいんですけど、えー、そこに向かってます朝から何も食ってんでもんなやっぱね、この寒いとこう、やっぱあったかい汁物が食べたいよね。 どころ東から 色が選べるらしいんだね。青は青。R 版カラーはない。Oh, oh. <笑> えー、入ってるからあごちそうさまでした。ありがとうございま 今回頂 い, いたのが一番ベーシックなやつだったんですけど豆乳入りだけあってすごくスープがマイルドなんだけどあの味がはっきりしててコクがあるんですよね、うん、すごく美味しかったですあと具材がねこれでもかっていうぐらいたくさん入ってて<笑>ノーマルで大盛りみたいな感じ 結構量があって本当大満足の一杯って感じでしたねだいぶ天気も悪くなってきたんでね、えー、この辺でお別れしようと思いますそれ、えー、じゃあまたごきげんようさようならあ、兄がさよならだじゃあね 23年も安全運転でツーリング動画配信していきますので、えー、皆さんよろしくお願いいたしますさあじゃあまたねバイバイ皆さんこんにちはとかやったほうがいいのうん皆さんこんにちはとかやったほうがいいのうん何言ってるかわかんないわあわあかんないだろうね<笑>全然聞こえないわ、まあとでこれ見れば何言ってるかわかんんないの